と見せてあげられたこの空をあなたにどんなにえばり腐ったってどんなにひどいことしたってこうして日向で居眠りしたかっただけの普通のおじいちゃんなのよねいやお見事実に鮮やかなお手前まさか本当にあの野王を倒しちゃうなんて遠くまで来たかいあったなその闇を全て払えるとでも思っているのかいこいつらの光は もう消えねえよじゃあ早速この第二の野王とカイカムイお前の愛とは私やるでの悪い妹だけどよ。ろしく頼むよ。せいぜい強くしてやってよ。じゃあねお侍さん。待てカムイあの逸材をこんなところで消すのはもったいないと思ったのも事実だよ。実に面白い兄弟だよ。これからはお前たちの時代だ。先が気になって一人やれなかった男がいる。<笑>脆い肉体と くだらないしがらみに囚われる脆弱な精神を持つ男だ圧倒的実力差を覆し最後に戦場に生き残った俺たちが最強を称するのはまだまだ早かった吉原の変を知れば上は黙っちゃいないつまり上を黙らせ侍どもを死なせぬ手を考えろとまたえらく厚苦しいところに眠らされたもんだな友女たちがよあの世じゃ火浴びさせてやろうってなまさかあの砲戦をやっちまうなんざやつめ 宝仙は自分が殺したとのたまっているらしい法仙を始末した項で奴は吉原の全権を任せられた奴が興味があるのはお前だ死ぬんじゃねえぞ良かったじゃないすか結果オーライですよその気になれば奴らいつだってこの町どうにかできるってことあるよ俺が生きてる限り奴はここには手を出さねえどの辺が変わったんですか遊拐がなくなって ヘソなどが増えた。早くっこのブテル。うん、<笑><笑>自分から自爆されてる人いるよ。ちょっと、これ聖太君大丈夫なんですか。子供らしいお店もあって。で<笑>、ただのモザイク屋じゃねえか。うん。すいません。ブンブンブンブンうるさくて。そういう問題じゃないのよ。掛<笑>け声変えても何も意味な い, いのよ<笑>やめろ。守られるばかりじゃなく。 僕もみんらが信じる神楽ちゃんを守るんだ頑張ってねいや頑張ってねじゃなくて一い銀ちゃんだって修行が必要ねこれから強敵いっぱいね向こうでの1か月はこっちの1秒にも満たないからな向こうってなんだよ何秒でも俺たちは向こうで3か月の成果を得たってわけさ一歩たりともここから動いてねえだろ修行なんてやりたくねえよ そんなめんどくさいこ女子なくして強敵に勝っていくことはできないやるいやだようわあめんどくせえよもう例えるのもめんどくせえよどんだけめんどくせえんだよお前ら斬新かつ絵的に画面が持つ修行方法とか考えてんの私ちゃんと考えてるやるよなんだよじゃあ言ってみろよ戦いを挑んで野生の勘でも身につけますか ブリーンだよ足持ってもらって腹筋とかするあるもう有効に使えなんで熊の修行になってんだよこんなその辺のスポーツジムでもできるだろかなり斬新ある斬新すぎるだろう修行してねえもん何もしてねえもんやっぱりあなたも侍の子ねあ姉上 あ, あなたたちをきっとワンランク上の侍に導いてあげる強くなるのも一緒 自分がどんな風になりたいのか具体的に思い得ないこの紙に一体どんな風に強くなりたいか書いてなんであんたが胃の一番に書いてんだよしかも強くなる気全くないよこの人なんでさっきから自分そっちの家で熊育てることに夢中にやってんのお絵かき教室なんぞやってても永遠に強くなんてなれやしねえぜ何あれ 名選手が名監督になるとは限らないてっぺんからどん底に落ちた俺だからこそ見えるものがあるそれを一度ぐらいうまくいくこともあるかもしれん幸運は二度とは続かないあんた競馬に負けただけじゃん生活と修行を切り離して考えている時点でお前らは問題がいかに日々の生活の中に溶け込ませ繰り返しコツコツ続けていくかが重要なんだごく些細な違いだ誰も気に留めないようだ全パンピーのざれ言だ マダオが焼き尽くしした街を雨で浄化しているリーダー、シンパチ君。確かに長谷川さんの言うとおり、修行とは日常の一部であるべきだ。それを見つけたとき、君たちは短絡的かつ肉体的な強さなどではない。真の侍になるための修行とは何かという話に必ずや。我らのような真の侍になれるはず。こいつらにはまだやれるさ。 彼らならそれがちょっとやそっとの苦行で負けると思うか厳しい修行になるが耐えられるな重いだろうが外してはいかんぞこのカツラと書いた石ころこれを今から外に投げるなんだよこれ何な ん, なんだよこの修行お前みたいなバカにドラゴンボーズ全巻貸したのが間違いだったあそうでしょうまずコーラーじゃなくてこのインストラクターを一人ずつ背負ってたなおい今からこの銀と書いたインストラクターを外に投げる何で投げるのもインストラクターなんだよ強くなる方法は自分たちで見つけます ありがとうございましたそれでいいんだ俺たちはいつでも見守っているぞあなたたちの人生をインストラクターなのだから何も思い出せん頭を打っているようだ覚えてないんですか土方さん<笑>ここがどこだか俺も分かりませんそれどころか人の気配が全くな い, いや気が待ったもんだぜ俺たちも一体誰がこんなものをごきげんよう私の名は ジグゾー土方くん、沖田君、ようこそ、わが死のゲームへ。冗談だ、そう怒らないでくれたまえ。私は上位志士などという野蛮なやからではない。ただの君たちのファンさ。今日より3日後、つまり72時間後の午後7時。あともなく消し飛ぶ。私が仕掛けた次元爆弾によって、君たちの絆とやらが本物かどうか確かめるゲームがしたい。ゴールはちゃんと用意してや このモニターの下に通路が伸びているだろう鎖はこれでもう伸びきってんだ届くわけねえだろふざけたこと抜かしてんじゃねえ片方が壁にめり込むほどに後退しもう一方の鎖を限界まで引き伸ばせば俺を圧縮させるつもりだ届くわけねえだろその鍵を手に入れる以外に君たちがここから脱出できる手段はないできらか、うん、一方 う, いうことだつまりその鍵を相手より先に手に入れカセと共に爆弾を解除しなければ死ぬまに踊るのも悪かねえだろせっかく田舎から上京してきたんだ君たちの絆というものがこの苦難にあってどんな答えを導き出すのかみんなのために殺した 爆破を止めるために殺したまさかあんなパチモン最高野郎ごときにビビってるわけじゃないでしょうねひょっとして力抜いた隙に俺が鍵取るとか疑ってんですかい仲間あれしてる場合じゃねえでしょうが、ま、馬鹿野郎分かってるよ今完全にビクッとしましたよねうん大丈夫だ気づかれてはいないはっはられたああフークだったか今から出しても間に合わないいやーびっくりするくらいたくさん出ましたごきげんよう 朝だね君<笑>何が目的だこんなことして一体何が楽しい仲間同士絆どれだけ綺麗事を並べていても君たちは私のゲームに招待された幸運な人たちなのだよ第一あんなマネをしても無駄なことは奴ももう分かっているはずだなのになぜ動かない何を考えているやろう一体いつになったら本性を表す昨日からあれだけ隙を見せているんだ 鍵を取りに行くチャンスはいくらでもあったはずお前が裏切った時お前を殺すから な, かな相互に殺されるのは絶対ごめんだが軸像の思う通りになるのも絶対ごめん被る。さやから刀を抜いた時それが貴様の最後の時だ相互少し休んだらどうだ昨日からずっとその調子じだねあとは俺に任せて寝とけうるせえだろうからあの通路の後まさかこいつも